阿蘇市では九州在住の方を対象に1人1泊最大5000円引きになる期間は令和2年7月1日から8月31日まででホテル、旅館、ペンション、民宿、ゲストハウスなどの宿泊料金が半額となり大人5000円引き。 小学生以下は2500円引きが上限となります新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされた阿蘇市の宿泊施設では熊本県のガイドラインなどに基づき感染拡大防止対策に取り組んでいます例えば部屋の清掃の際にはテレビのリモコンやドアノブの消毒はもちろんパンフレットのページごとに消毒を行ったり 食事では席の間隔を広めに取る。また従業員との接触をなるべく減らすために浴衣をお客様に直接取ってもらうなどしています。お電話ありがとうございます。サマーキャンペーンの分ですね。キャンペーンのことが、えー、いろいろな各メディアに出てからですね、久しぶりにホテルの方に電話がじゃんじゃん鳴り出してですね、この雄大な緑、そして抜けるような青い空。 その凝り固まったです、ね、心と体をほぐ、ね、していただくそういうところには一番、やっぱり最適だと思いますのでたくさんの人に来てもらいたいですねすでに予約を受け付けている宿泊施設もありこのキャンペーンを利用した宿泊プランの予約方法は宿泊施設ごとに違いますまた数に限りがありますのでホテルなどにお問い合わせの上キャンペーンを利用したいと伝えてご予約ください なおキャンペーン対象の宿泊施設は阿蘇市のホームページに掲載してありますさらに阿蘇市に延べ20泊以上宿泊する団体にグラウンドや体育館など公共施設の使用料を阿蘇市が全額負担するスポーツ合宿の誘致も行っていますこちららはは九州外の方ででも利用でき期間は令和2年7月1日から 令和3年3月末までとなっていてサマー宿泊割引キャンペーンとの併用も可能ですこれから観光のベストシーズンを迎える阿蘇市にぜひお越しください